もしかして私、うん、変間違えねえ人間なんてその度にお前のことだって私はなのに迷惑だならだからお願いリスしてあげたいおいさん お あ, あれ見て オけた扉がおいどうなってんだこのまま広が分わかるおそらくちょっと待ってくれよそうなるだろうなアオイさんが言っていた元もともある意味ではそうだ俺たちは臆測だが君たちのような獣さ そ, それってけどよ人間たちの世界にきっと多くの人がその近 僕らと同じ仲間をなら僕その混乱で苦しむ人を少しでも世界を救う手立てを考えよう葵さんや何よりくそでもうんうそうんうんま当然のことだ俺たちミウを一人ありがとう 待ってくれ私はてょっとしああそれだけではないとにかくその弔いをするためにもそれに私は本当に姉さんがいなくてももはや扉が閉じる様子だから私のこたくまこさあはいこれで元の席 それを確かめそして俺たちになやることはまだまだそうだね大丈夫だぞありがとうそれじゃあみんな行こう 皮肉なことに正気をし巨大なゲートでつながった。計らずも破壊から免れ。まるで最初からひしかし、獣人類が心のそれは、全人もモンスターの力を手に入れた人間は、そのため、また、すべての。 多くの人間はそのせいかパートナーとパートナーを持った人間の多くはそしてほどなくして早く待ってもうは。 立ち上がれこの化け物出よ黙れやめその子<笑>手間を取らせやがってやだよ抵抗だが<笑>こんなやつ<笑>その子を話すんだ な, なんだ貴様らは タクマ、話が通じ…<笑>何<を><笑><笑>一丁上がり…よしと、タクマ…<笑>まあ、大丈夫お兄ちゃん… す, するわけ… うちのメスもいいこの間教授にも言われたでしょあんまりむっじゃっ<笑>ここのところ教授それもドゲートは開っぱなしで あ, あっちはあっちで忙しいだろうしあのあごめんねこれを見たら ダメだって言ってんだろお兄ちゃんたちは今まで辛かったねこの世界には君だから気をしっかり無理だよなもちろん俺たちについてきたらえそうすればうん連れていっあっがいっ よしタクマ、行くぞああ なあ、いんあおさんが目指した理想の世界言われなくてもあいつはや俺らなりのやり方でえ、うん